ホームページ効果で次から次へと依頼が来るぞとか思ってたらモブの様子がちょっと変だぞどうしたモブ次回、モブサイコ102第3話、重ねる危険、提出、録画それも正しい判断です。